皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年5月8日、既にご存知の人も多いでしょうが、魔界と展開には、基本的に、屋根という概念がありません。おそらく、ルーラストーンで移動する場所ではないことが関係していると思います。屋根がないということはどういうことかといいますと、建物の中にいても、強戦士の書が使えるということです。他にも、トランプケースやバトエンケースも使えたりします。 いちいち建物の外に出なくていいというのは、場合によってはとても便利だったりします。シンポフォーリオンは、町の施設が割と密集していて使いやすいので、ここを拠点にしませんかというご提案でした。天使たちのよそよそしさが気に食わないとお考えでしたら、魔界のファラザードなんかがいいのではないでしょうか。今週のパニカルムは次元流産なので、10回の挑戦権を使い切ろうと思います。